えっと、谷田ゆりかです。えっと、神奈川県出身です。ベストスコアは63です。得意なクラブはサンドエッジです。えっと、今日は、えっと、気温が低くて。あの縦距離をしっかり合わせて、あのバーディーをつ取っていきたいと思います。北堀朝日です。群馬県出身です。得意クラブは58度です。ベストスコアは67です。今日の抱負はアンダーで優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。 柳沢好みです。えっ、ー、と、東京都出身で。ベストスコア六十八回です。得意クラブはドライバーで。頑張っていきたいと思います。お願いします。はい。頑張ってください。どうぞ。吉田きかです。宮城県出身です。得意クラブはユーティリティです。優勝目指して頑張ります。はい、頑張ってください。<笑>お願いします。 谷田ユリカ選手一番ホールティーショットですフェアウェイ右にナイスショットです北堀朝日選手一番ホールティーショットです 朝日選手だよね。北堀です。北堀、はい、あすいません。はい、<笑>すみません。北堀朝日選手です<笑>、えー。ちょっと右に出てしまいました。ラフですが、一番ホールは右の方か。 2打目狙いやすいです。柳沢は好み選手。フ、え、ェ、ー、アウェイ右側長内ショットです。レスポジです、えー。吉田切下選手。 左上右にナイスショットですベースポージですナイスショット今日は雨なので6インチ動かしていいルールになっておりますスルーザグリーンですお木の上を来ました左側に乗るか、えー、ここからのショットとしてはナイスショットした左にナイスです え吉田吉佳選手残り150ヤード弱木は問題ありませんナイスショットですナイスオン。ン谷田由里佳選手です残り約130ヤード アイソンバーディーチャンスです。アイソン。ありがとうございます。柳沢コロミ選手セカンドショット125ヤードです。ちょっと右にずれてしまいましたが距離は足りているか。ちょっと右に外してしまいました。柳沢コロミ選手。 大台グリーンに乗せる難しいアプローチです。いい感じでできました。なんとかここはハードを抑えたいところです、えー。北堀朝日選手のバーディーパッドになります。今日は雨で濡れているのでどのぐらい曲がると。 読めるかがポイントになると思います読み切れませんでしたというか雨に濡れていて強弱の判断が難しいです吉田吉佳選手約8メートルのバーディーパッドですこれもスライスラインです お結構強く打ってきましたあそれでもショートですこの雨で濡れたグリーンのスピードに合わせるのが勝負のポイントになると思います<笑>惜しいちょボギースタートとなってしまいました<笑>谷田ユリカ選手 一番短いところにつけましたバーディーパッドフックラインだと思います下りのフックライン強弱が難しいところですフックの曲がり具合を読み切れませんでしたさあ柳さん光美選手です ナイスパー。ナイス 三百八十三ヤード。パフォーです。こんな形で。打ち下ろしの。左の部分になっています、えー。吹き流しの。左が、えー、狙い目です。ええー、谷田。はい、ゆりが選手。二番ホールティショットです。えー、右から。 ドローばっ か, かりフェアウェイ右側にナイスショットです吉田菊花選手一番ホールティーショットですこれも右からドローばっ か, かり真ん中にナイスショットです北堀朝木選手フェードヒッター左に向けて えー、真ん中から右にフェードがうまくかかり。フェアウェイ右にナイスショットです。柳沢はこのみ選手。ストレートのボールでナイスショットです。柳沢選手、吉田選手、北堀選手、三人ともフェアウェイ真ん中。 残り150ヤード地点です池越えのセカンドショットになりますドローがかかって距離が届くかナイスオンピン右手前にナイスオンでしたえピンに向かって飛んでいます距離は ナイソンえー、ちょっと左に引っ掛けてます距離的には足りてるかナイソン谷田ゆりかさんです一番飛んどります140ヤード前後だと思われます ドローがかかってピンに向かっていっていますが距離的にはナイスンピンハイですバーディーチャンスです2番ホールは4人全員ツオンに成功しました、えー、最初は吉田吉花選手からのバーディーパットです上りの ふっくらい問題ないでしょうこれも同様ふっくらいに登りだと思います打ち切れるかまあこれも大丈夫でしょう えー、選手皆さんなかなか登りのライン打ち切れてないようです。まあ巨大なラインは登したくないというところもあるのでしょうか。超えないと入りません。ナイスパッチ。ナイスパ。 ユリカ選手珍しく一回ピンを抜いてから距離を見またピンを入れる VT のよですここからはフラットだったんですちょっと上りのフックットフックを読み切れるか読み切れるか打った ちょっと大きい、こなってしまいました、配り、下りのパットが残っております。ナイス、ナイスパー。果敢に攻めて、オーバーしましたが、開始のパットをきれいに入れて、パーとなりました。谷田選手でした。さあ、吉田菊花選手。 ナイスパーさあ柳沢好み選手アーパットですナイスパー、えー、3番ホール、えー、150ヤードと表示で出ますが今日のピンポジは136ヤードです えー、バンカーに囲まれたパー3の若干放題グリーンになってます谷田選手えドローがかかってナイスショットですナイスショット吉田菊花選手ティーショットです 踊るを か, かってピンに向かってまっすぐ飛んでますはいショット、えー、北堀朝日選手ティーショットです、えー、ちょっと左側に出てしまいましたが、えー、手前にお見せしたようです柳沢このみ選手ティーショットです ちょっとドローがかかりきらず右にちょっと外れてしまいましたさあ北堀朝日選手約15ヤードの寄せとなります下りのフックラインですねさあ寄せ切ることができるがかなり早いと思います ちょっと強いちょ っ, と強った<笑>さあ柳さん好美選手、下りのパーパットです。 惜しいロギーとしてしまいました。吉田てキッカー選手、ナイスショットで約1メートル50センチバーディーパッドです。ここは確実に決めたいところ。惜しい。 まずは、えー、谷田ゆりか選手ナイスショット一メートル五十センチにつけたバーディーパッドここは確実に決めたいところですナイスバーディーナイスバーディーでした